冷規模の小さいデバイスだったらこうやって稼働させることができるよってい う, うーそういう例示の原理的にはそのイベック効果っていうのを利用してねえっ、ー、と今日はこのねよく学校教材で使われてるその、はい えー、ペルチェ素子って言うんだけどペルチェっていう名前人の名前なのね基本原理としてはそのゼーベック効果って言ってそそそのそうそう2つの種類の金属とか半導体組み合わせてあの温度が違うものを組み合わせるとその間に電子の困難で偏りが生じて電気が生じるっていうねゼ ー, ーベック効果ってね。電気を流すことでまた同じ、うんその 半導体とかその物質感金属感であのー、温度差を生じるっていうのをペルチェ効果っていうかちょっと混乱するんだけど、はい、ちょっとペルチェっていうのは人の名前なんだけど、はい、それで混乱するんだけどこれはペルチェ素子って形で普通に市販されてるものなわけ ね,、うん、ねじゃあこいつを使って実際にそのまあ こ, れこっち実はもう用意したんだけど<笑>これ氷に今乾材塩、はいあのー、入れといたらね結構冷たいわけよね。うん、マイナス柔軟度とか、うん、まあ、まあ うまくするとマイナス2 0 °ぐらいなんだけど、はい、でここにこれからお湯を入れてみるからね で, 温度でそうそ う, こうやって下からこうやって温めて上こうやってこうこういうかな、うん、上冷やしてみてそしてここに電気が流れるかっていうのをやってみるから ね,、はい、ねお湯を汲んできたんだけど、うん、これ多分、ねうん、沸, 騰沸騰しててもねここだともう8 0度割っちゃうぐらいになっちゃうねうで先にちょっとねあのえっ、ー、とこの。 テスターを先にね、ねさせておく、ねはい、でちょっとこうやって見えるようにするけどもここにペルチェ装置を今貼り付けてあるわけ、うん、でこういうふうに下ねお湯ね紙コップでお湯ね80度ぐらいだけど実際にはほんのちょっとしか、うんうんうん、あの温まらないんだけどもうでにこれ、少し電圧上がってるでしょあ、ね本当ですね、今 0.9 ボルトぐらい ね, ねで今直接えっ、ー、とテスターにも今ソーラーモーターにも今つながってるんだけども、うん これではまだ作動しないね、はい、まだ作動しないねえー、もう 0.16 まで来てる、うんうん、でこれちょっと冷たいのを乗っけますほらあ一気に上がってる一気に上がったよ ね, ね、まあ、もちろん停電圧でこうやって動くモーターだから、はい、大したことないって思うかもしれないけどもう 0.5 まで来てる、うん、すごいもちろんここの、えっと、テッサ時代に内部抵抗があるのでこれ外してしまえばもっと なんだよね一回ちょっとこっちを外してみるね外してみるとあの電圧効果が、ね、どのぐらいあるかっていうのもあるんだけどこれはちょっと外してみるねどこうん、多分 0.15 ぐらいの押し上げ効果はあると思うんだけど、うんうんうん、これこのモーター自体が多分20オ h ぐらい、うん、あの抵抗あるんだけどね、はいはいはいまあ、こんな感じでね。うんそれでね で結局こっちから今下がねこう暖気があったかい、うん、でそんなにおあの暑くはないわけよ、はいまあ、多分もう60度ぐらいになっちゃってると思う、ねっねうんだ多分ここの熱感からすると40度ぐらい、うん、だから夏の暑 い,、うんはいはいはい、そのほらいわゆるヒートアイランドの状態で何かこうああ鉄板とか火とけすごく暑くな る, なくなる車なんかすごく暑くなるないその状態にして、うん、あとはこ冷気、はい、これは極端に今 あの冷やしてるっていうふうに思うかもしれないけど、これ多分水道水でもいけると思うんだよね。ちょっとやってみようか。水道水汲んできたんだけど、はい、ほら、あの夏場でもさ。内水みたいなんですかそう、あの夏場でも、多分。ほら、地下水とか冷たいじゃない、新、はい、層水じゃないけど、あの冷たいでしょう、はい。こっち側のいわゆる夏のヒートアイランドだと思えばいいよね。そう、まあ、あのまあ、ね、あの。 直射日光とかそういうこともあるんだろうけど、はい、あの熱をこう偏在させて、うん、このえっとベルチェ素子でね、うん、こう挟むと、ね、そ, うそうするとデイジの偏りが向いて低電圧のものあの規模の小さいデバイスだったらこうやって稼働させることができるよって数0時 の, もの、ねうん、まあということでえっと高校で言うとだいたいあの物理で、うん、はい。 扱うあのこれ紹介されているねそういうまあ新素材って形で紹介されていることもあるし環境教育ということでね最近は取り扱うことが多いそういうネタでした原理的にはそのジェーベック効果っていうのを利用しているとでこれ製品としてはねペルチェっていうからちょっと混乱するんだけどあの原理的にはあの表裏一体の現象ジェーベック効果とペルチェ効果っていうのは表裏一体 の, あの表現で現象でで 最終的に電気電気信号に変える方をゼーベック効果、はいはいはい、で温度の方の 差, 差でね得られる効果の方を利用あの主張するときにはペルチェ効果って言ったりするわな、うんね、で実際にはほら冷蔵庫とか、はい、あのほら CPU のクーラーとかー そ, うそういうことに応用されてるんでね、うんまあ、そんな感じですなるほど、はい、じゃあ教材紹介だったということで、はい、ペルチェ素子です、はいはい <笑>ねこっちだともっと寂しくおお回転が全然やっぱ温度差があればあるほどそうだよねなるほどあとはこれねあのえっといわゆるほら層 う, そう重ねればね、はい、セルを重ねればー LED ぐらいなんか普通に光るそうそうそうだって今 0.7 ぐらい出てたから多分 まあ、電圧効果あるかもしれないけどもまあ、まあ、教材としては結構優れた教材だっていうことね。うん、ということでした。教材紹介です<笑><笑>